Thank you. Thank、you こんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございますえ今聞いてもらったストレートのチェイサーですね、解説していきたいと思いますね。えっと、これ、あの、もともとですね、この曲を、えー、ちょっと解説してもらえませんかっていう、えー、コメントがあったんですよ。で、その、えー、と URL 貼っていただいたんですね。で、それがあのチックコリアの、えー、っと演奏してたやつなんですけど、多分ドラマがデイブェクルでやってたんですけど、その時にね、こう、 こうどう数えても僕はその12小節に聞こえないっていうんですけど、まあ、僕が数えたら普通に箱が全然聞こえてきたんですけどねあのこういうことやってるんですようったたんじゃんって普通はやるところをタドんンタンチッキみたいなことをやってるんですよタドんンタンチッキそうするとこうまるでこの1の裏が頭みたいに聞こえちゃうんですよねこういうふうにしてなんかこう 境界線をぼやかしたいみたいなコーラスの変わり目とかをね、えー こういうコーラスの変わり目のこの二重線とこ普通だったらこう初心者は頭と ト, トンじゃんって切っていくんですけどこれはもうあた分かってて当たり前だからそうするとコーラス数を重ねるごとに毎回毎回ここで区切れるんじゃなくて区切れ目をずらしたいわけですよだからぼやかすためにわざと違うところにアクセントを持っていくってのをやるんですけどこれを意図的にやって演奏してねっていうふうにベースとギターにお願いして演奏したわけなんですね演奏の中ではですねえ コメントで書いておきましたけど、これってあの、ダバララ、ダバララララのところをうまく取っていくとですね、タンツタタン、タツタタン、タツタタン、タツタタ ン, タタタ ン, タタタンってやると、まるで 3, 3連符でいうところの普通の大きさの違うレガートができるみたいな感じ、このアプローチを僕はあのテーマの2コラス目でやっています。で、えっ、ー、と、境界線をぼやかすですね。なので、ウタン、ウタンっていうのを結構たくさん入れてやってます。ギターソロの1回目ですね。 なのででそういういとところも、えー、わざとやってますねでギターソンの2のところのではですねタッターンタッターンタッターンタッターンっていうベースがちょっと弾き始めてて、まあ、大きな3拍子がこの風うに乗っかってくるんですね僕は必ず4サイドで見ていて、えー、3拍子上に乗っけるっていうことをやってるんですがそういうことをやっています 裏裏裏のフレーズってことですね。裏裏ってことなじゃなくて、タたンカンカンカンカンカンカンカンカンカン。この表記ですね、えーと、8分音符と最初と最後だけが8分音符で、あとは全部4分音符にすると全部裏っていう意味なんですね。だんだんだんだんだんだんだんだんだ、あー、4ビートに行きたいんだなって思って、ここで4ビートに切り替えました。たったッタタラバラバデカデカデカカでたったっていう風が来たから、歌った、歌った、 歌っただったたったタたつたったっていうこれまあ定番のフレーズなんですねなのでこれはあのこれが来るんじゃないかなって予測してみんなで合わせたっていう形ですねでベースの五コーラス目は、えー、と弾いてるとこがこの丸のとこなんですけどたつつたつたつつたつたつつたつたつつっていう5割になるんですけど、まあ、よく定番でやるフレーズなので、まあ、あ 5, 5拍割やってるなと思って僕がちょっと ちょっと合わせたら合わせなかったりしています。でメロディがですね最後のテーマのところなんですけど5小節目6小節目と来てでここら辺でベースがねフレーズを弾き始めたので僕もついてってここから一拍半割りで行ったんですね。えっとそうすると つブブタンツタンぷダバララーっていうところがぴったり合うようにここを、ね、ターゲッートの音に引き伸ばして三拍フレーズなんとなく感覚で歌ってたらぴったり当たったって感覚ですねここを目指して引き伸ばしたって歌ったよりというよりかはまあここから歌い始めたらああ当たったわって感じに近い感じだと思いますはい以上のことを踏まえつつもう一度見てもらうと、えーまあ、コメントもああそういうことかっていうところがわかるかもしれませんという試みでございました えー、というわけで、えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。